こんにちは今回は2泊3日で伊豆半島をぐるっと一周してボートダイビングをする予定だった動画です1日目のダイビングスポットは西伊豆のタゴその後松崎に移動して1泊2日目は雲見でボートダイビング東海岸の伊東まで移動してそこでもう1泊 3日目は伊東で2本のボートダイビングをして帰宅という予定でしたではスタートタゴにやってきましたダイブサファリです ダイバー軍隊カメラ動きますかちゃんと多分大丈夫 うま い,、うんうまいうん これから飯を食いに行きます男の6人が飲みながら歩いてますカレーですよねああいう スーパーで魚売ってます。カマス七十。二十円。お味。安いねんね<笑><笑>じゃん。じゃあホテル到着。和室です。布団があります。 で外は目の前はビーチです。オッスです。夕食<音声>です<音声>。なぜか晴れてます。虹が出てます。 小金崎に着きました。まあ、こんな感じです、うん。ジャバジャバしてます。 南が来ました。おっきいの来た。あー。ま、なかなか上がってこれません。お、景色が。これがちょうど港。ね。 カレーが。 ああいうのに i 魔してるやん。<Esteril> <seas -5> <sao> 朝にやってきました。8時30分です。ちょっと穏やかっぽいですね。 とても台風が来てるとは思えない天気ですが、海の中はもうニ濁ニです。なんか並んで礼儀よく下ろして絵になるよう、ね、な。<笑><笑> 着です。